それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。えっと、前回は、えっと、拡張ユークリット誤助法のまあ性質の続きということで、いくつかあの性質について紹介しまして、それから、えっと、ユークリット誤助法 の, あの応用ということで、まあ、有理数の連分数展開の計算、それからあと無理数の連分数近似の計算方法を紹介しました。えっと、今回は、えっと 各所ゆっくりとご情報の応用のまた新しい応用なんですけれども中国女王三法の紹介をしたいと思います。でテキストは 4.8 節ですね63ページですのでテキストを持っている人はそちらも同時に見ながら進めてください。 それでは大体テキストを持っている人が開いたかなというタイミングで始めたいと思いますけれども、えー、とまずあのここで扱う主な道具はこの中国重要定理と呼ばれるものですで多分あの2年生の時の代の数入門の授業でも扱われたと思いますけれども、まあ、一応あの中国重要定理の復習をするということそれから 今回の大きな目的の一つはその中国女優定理昨年の大数の授業で学んだ際にもその中国女優定理の問題を解いたと思いますけれども今回はその拡張ユークリットご情法に基づく構成的なアルゴリズムを知るということで授業をしたいと思います。まず、えー、と中国女優定理なんですけれどもここでは R をユークリット正域としましてそれで線形合同式を解くというんですね。 で、n と a と b が r の弦であるときに、えっと、ax 合同 b、えっ、ー、と、a、モジュール n を、まあ、と x にじって解くというのがあの、この線形合同式です。で、さらに、今回、この中国中央定理が使う問題は、連立線形合同式です。ここでは、えっと、n1 から n の k というのを、あと、r の弦として、あの 互いにそれから A1 から AK というのを R の元とします。でこの時にその A ですね R の元 A で、えー、と A が各 AI とその法 NI を法として合同であるようなそういう A を求めるというのがあのここで考える連立合同連立線形合同式の問題です。 で、その、この連立線形合同式の解に関して、あの、性質と述べたのが、中国常用定理です。まあ、英語ですと、あの、Chinese Reminder t h e r e m と呼ばれますので、うんと、まあ、略して CRT という場合もあります。で、まずこの定理のステートメントから述べます。 えー、N1 から Nk をその R の弦で互いに外して、それから A1 から A の弦を R の弦とするときに、まあ、次が成り立つっうんですね。一つは、そのある R の弦 A というのが存在して、この A は、あの、各 Ni を法として、あの、Ai に合同です。が一つ目の性質。それから、えっ、ー、と、もう一つは、この解の一位性に関してで、その A' という R の別な弦が、 もし同じ合同連立線形合同式を満たす解であるならばこの A' は A とその N を法として合同であるとただしこの N というのはその先ほど最初に与えられた法ですね N1 から Nk の積ですですのでこういう N1 から Nk の積を法として合同であるということはすなわちこの連立線形合同式の解はこの N を法として一時的に存在すると というのが2番目の性質です。で一応、ここではその今日扱うその構成的なアルゴリズムを導くための構成的な証明をします。でこの定理の証明では次 の, の性質を満たすその R の源 E1 から Ek の存在を示します。でこの えー、E1 から Ek というのはどういう性質を満たすかというと、まあ、この Ej ですねこの Ej がその Ni をあ法としてもしそのインデックス i と j が等しければあの1に合同であるとで、えー、と i と j が等しくなければあの0に合同であるとすなわちこ0に合同ということはあの Ni えー、ej が、まあ、ni ですね、nj 以外の数の倍数で表せるということを示しています。で、えー、まず先に、そのこういうですね、その ej が存在することを、まあ、後で示しますけれども、でまずこ う, こういう ej があるということに言えると、どのようにして解を作ればいいかというと、こちらにありますように、えっ、ー、と、ai×ei の積の和ですね、 これを A と置くとあの先ほど我々が解くべき連立線形合同式の解になるというのがあのまずこの構成的な証明の肝の部分です。ですので、えー、と一応ちょっと説明の仕方が前後してますけれどもとりあえず先ほどのような EI が見つかれば解はこういう形で計算しなさいということを言ってるわけですね。で、えー、と次にその先ほどのまあこの 性質えー、と星2つ の, あの式で表していますけれどもこういう性質を満たすその EJ の存在が存在するもしくは EJ をこのようにして計算できるということをこれから示しますで、えー、とここでは、えーとまあ、次にその N をですね N1 から Nk の積と置きますでそれから、えー、と Ni スターというのを n÷ni で, で,、ね、ですからその ni 以外 の, あの nj の積というふうにします。でそうしますとその今仮定からですね n1 から nk は全部互いにそうだということになっていますので、えー、とここで、えー、作った ni ともと与えられた ni とそれからここで作ったあの ni スターっていうのも互いにそうであることがわかります。 でそうしますと、その ni を法とするあの ni スターの逆元があの存在して、しかもこれはあの各種有機率のご情報であの計算することができます。この計算の仕方は、えー、まあ、これまでの過去の授業でやりました。で、この逆元をその ti と置きますと、この ti っていうのは次の式を満たします。ここにありますように、 えー、と ti というのはあの ni, を ni を法として、えー、と ni star の逆あの情報の逆減であるということで計算できますからそうすると ti×ni star というのが ni を法として1に合同であると、まあ、そういうあの合同式を満たしますでそこでですねで ei は、えー、ここで求めた ti を使って ti×ni star と置きなさいっていうんですね そうしますと、実際にこの EI というのが、先ほど何枚か前のスライドでお見せした、このスライドの下にあるこの性質を満たすというものです。はいえー、ということでと、一応その、先ほどからですね、その、まず EJ、なんか い, いくつかその、あの、 登場人物がいますけれども、えー、とまずその各なん こ, のこの連立線形合同式を構成的に解くためにはあの こ, この今のスライドの下にあるこの Ej という弦、えー、が求まればよいと。で Ej を求めるにはどうすればよいかというとこの Ni ですね、この各 Ni とそれから Ni スター、えー、Ni スターというのを作ってで Ni スターの Ni を法としたその情報の逆減を求めなさいとでそれを使うと、まあ、この Ei が求まります。で Ei が求まったらばその最初の連立線形合同式で与えられた Ai と組み合わせてこの AiEi の積の和を作るとそれがこの連立線形合同式の簡易実際に解になることがわかりますという段取りで計算ができます。こ, こまででいいでしょう 一応その個々の性質はまず各自で成り立つことを確認しておいてください。それからもう一つですね示すことがあってこの n の法としてこの解が1位であるということを示す必要があるんですけれどもこれは仮にですねこの a' というのをこのまた別の解としましてしたときにですねその i が1から k に対して次の性質が成り立ちます。えーとまず うんと、まあこの A' というのが連立線形合同式の解ですから A' は ni を法としてこの各 Ai と合同なわけですね。また、あ、これはまああの仮定からそう言えるわけです。で次にこの合同式の定義から、えー、と Ai と A' あーだか ら, だからここはごめんなさいえっ、ー、とこの Ai と合同であるということは こ, れ各この A とも合同であると。 だから a プライムというのが、えっと n i を各 n i を法として a と合同であることも言えます。で、この合同の定義から次の段階では a -A、えっと a マイナス a プライムがまあ n i で割り切れるということを意味しております。で、これはそのまず各 n i に対してついて言える性質だったわけですけれども、まあこの n i で n 1から抜けていうのは互いにそうですから。 これらをかけても同じ性質が成り立つということで N1 から Nk の積もやはり A マイナス A プライムを割り切るということがわかります。これはすなわちその A と A プライムがその N の方として合同であることを意味しています。という形でその2つ目の性質を証明することができます。ここまでいいでしょうか。